はいじゃあ改めましてバイソンマンガイル対ゲスリュウということで開、はい、幕は竜巻が決まりましたねさあこの1000年遊べるカードバイソンマンさんは、まあ、その名の通りメインはバイソンなんですけれどもガイルとベガも使ってますね私もよく対戦しますけれども習熟度的には ベガガイルも決してメインキャラに劣らない、こんなイメージがあります、最初はガイルが取って、2本目、しっかりアッパーで竜巻の戻りにお釣りを入れる、ここもおつり、ちょっと相打ちが怖いような気もしたけど、よかったですね。ガード 1000年遊べますよね、このカード、本当にこれは1000年カードって言われてますね、あのベガチューニーが1000年カード、ちょっと納得いかないですけどね、まあ<笑>まあ、そういう方もいらっしゃると聞いてますが、なかなかベガは厳しいんじゃないでしょうかね、まあでもこのゲーム自体が1000年遊べるゲームなので、どんなカードでも楽しければ1000年カード、2本目は決断が取り返す、ピヨってしまった。 なんとかここはリカバリーですねそしてこの距離で真空を全部当てると当て感がさすがですね色を入れました、ね。は<笑>竜巻の周りに入りたいんですよね竜巻が当たる前にね入りたいんですよねいとしはそうですよねッーあとかあと状態だった<笑>追い詰められる ソニックで何とか総裁しようとするが、まあ、ここはああちオッケーそうそう真空たまるよなんとかガイルが脱出したあっ食らっちゃったーこれはしょうがない真空を生で食らってしまったやっぱり月3さっきから見てるとこの真空の当て方がうまいヒット率がとても高いのでたまったら 余計な手を出せないというのも大事だが、多分ガードばかりしていると投げに来るという話なんでしょうね。投げられ投げた。体力的にはカイルがリードしてるがまだまだわからん。シンク溜まったよ。さあここからどこでぶっぱなすかですね。止まった。やってます よ, ますよ。政権。今度はガードできた。な。 左足、優が左足で差し返してい追い詰めた、今の完全に向こうは固まるのを待ってましたね。ということで、これで二勝ですかねあ忘れないようにメモを取っておきましょうかね。 メモ入ってるんででですすかねそれこれこ今までのえとさっきのはもう消しちゃいましたベンダーさんのあのメモでございますメモで数え忘れが数え間違いがないようにああ見ていたこれはしょうがな い, いやーシンクうまいなーさっきからはゲストさんが乗れに乗っている さあソニックソニックで前に出る竜を追っ払うなんとか裏剣間に合ったこの裏剣が間に合うところでソニックをきちんと打てるかしかしソニックばかり打ってるとはずまきで引っかかってしまうとこの辺のせめぎ合いでしょうかねなんとかこのラウンドはうまくガイルがチビチビ体力を取っていてあとはもう余計なことをしなければいい真空さえ食らわなければねもうタイムアップでもいけるような ところなんだけれども、おっ、サマーーがサマなかった。さあここで一回シンクを剥がせるが、ちょっと距離が近い。ああ飛んじゃった。とんなのは痛いが。あるよ。こっからタク。特に何もなかった。なかった。近づいて、こっから。ああやば。うわ、始まるね。この勝負強さ。あるんですよね、結構。こういうのがありますね。三連勝。いや素晴らしい。 さてここでそろそろちなみにここ両替機の前のようなので離れるといいらしいです裏剣積んでしまった基本龍の波動はバックジャンプ台 P をタイミングよく出せば割と暗い判定が小さくなって波動抜けられたりするようですがさっきはちょっと飛びが前が悪かったかもですね 冷静にしゃがみ中ンで1本とそうこの分で取っておきたいところですね開幕は竜巻見てからかな竜巻今度は読まれていたこの竜巻結構あれから先を入れ出してるのかもしれないですねさっきから絡振ることが結構多い、まあ、ソニックを打つだろうというところで打っているが今のところはガイルに竜巻の処理はされているような印象、うん、今度は冷静にサマーで返す ここはチック打ってみろと言わんばかりのとストレートでバイソンマンさんがとってここで待望の1勝目なんとか取り返したいところですね松本さん、うもありがとうございます左がこれバイソンマンさんですね右が月ードウ裏剣ここは入りますね ソニックレクシンと相殺する無理はしないでガードおお謎のしゃがみダイパ対空ソニック今のは今ですねここから真空の時間が来ましたよガエルからあうわーウケない、うん、いつ打つか打ったここからしゃがみダイヤス使って時間がない ここからガエルが攻めないといけないかと思ったらユウが飛んでくれてこれはガエルにとってはおいしい展開あとはあもう大丈夫でしょうかねはい大丈夫です ね, 時間を使ってますね今のはうまく時間を使ってさあバイソンマンさんの1ラウンド選手3段決まる今のは表でしたね真空はソニックは読まれていた ああ、ああ、ここは、代足の当て方がうまかった。冷静一一。潮流は出なかった。今のは、何が出ようとしたんだろう。キックでしたね。代、うん、足は冷静ですね。さまればれはちょっき。ここでまった。 ち、OK、あーっと今のはしゃがみ壊しだったんですかねなんとかガードがギリギリ間に合ったここで、うん、これはもう相打ち OK というしゃがみ大パンここでバイソンマンさんが2連勝、まあ、デッサンから見て3勝2敗ですね徐々に冷静さを取り戻してきたバイソンマンさんというところでしょうか 竜巻も2回連続できちんと処理していると当たりますね相打ち OK とここは投げはしょうがないとおお戻り際に外野手当たるそして冷静に処理しているうーんこれはしょうがない今の流れがいいですねどんどん動きが良くなってきているような気がします波動はきちんと処理すると竜巻も処理している やっぱり決算竜巻が多いなかなりソニック先読みの気がするんだがあんまりソニックに竜巻が当たってる印象がないここも芯とアッパーで今のは小竜巻おう大丈夫な打つと思ったかなああ被弾してしまった ランド目ちょっと今タメが間に合ってなかった今度はタメが間に合うおおうまいな、まあ、中足に勝利を当てましたね今のは何かが化けたかな一気に今度は珍しくすぐにシンクを使った2発連続で波動を食らったのが痛い そして、これもさっき見た。ちょっと悪いで投げる、ここはうまいですね。鉄三が四勝目。四勝二敗ですね。さあ、開幕のジャンケンポンがまだ面白いですよね、このカード。面白いカードですね。ファイヤーで、こかされる。 早くも端に追い詰められてしまうがあまたここで鳥か籠状態になるまだ鳥かご抜けられない真空は早めに使って流いう的には相打ち OK のファイヤーハードですかねやっぱりこうなるとスパコンの性能差がものを言うガイルはなかなかこの状態でスパコン拐を活用できないですからね 流が一本取って二ラウンド目スカル今度はうち投げられますねアッパーは一方勝ち裏剣が入るまあガイロはここからはあまり無理をしないソニックソニックソニック勝流大勝流 またさっきの何回かこの前合見たぞここで真空を当てる光景を何回も見ているここはガードガードしきったナイス様ちょっとソニックは重ねが甘かったああここリード的には痛い投げるあー投げ勝った今のは竜巻の大中小によって降りる場所が変わってきてガイルが 何で返そうか迷ってたところに目の前に落ちた龍が乱いじゃったと5勝2敗なんかダッシュとかターボーの時の名残であの竜巻ほとねあの着地の隙のなさ、うんうん、あったじゃないですかありますねあの名残でなんか結構 x も高くなってますよね、はい、やっぱりダッシュほどではないですけれどもねはい。 まあ、ただ、大中小をうまく使い分ければ今回のように相手を惑わすこともできると時間が少なくなってきてザイル的には変なことをしなければ勝てるが当然、真空を狙ってるよまた来たああいったん今のうまい。 ちょうどガエルが手を出さなきゃいけなくなったところを見計らって追い詰めてるちょっと押されてきてるよ足払い波動ここは相殺できるねお裏切っちゃったあとガエルも竜の飛びが近すぎるとなかなかリフトアッパーで落とせないのかな ここは着地にうまいことシンクを合わせた。ちょっと流れ的に、だいぶ月産に傾いてるような気がするな。うまいですね。ねが本当に押してますね。押してますね。そう、月産から見て六勝二敗。竜巻は今度は当たる。投げる。 結構強気に歩いて投げましたね今のは冷静にガード足払いが長いこの光景何度も見てるな、うん、当てたく相手が技を当てたくなったところに真空を振るヒットずっと喋ってますよローリーさんが冷静を終えて戻ってきてくれました僕の前でやってたんですかねこのラウンドは なんとかパイソンマンさんが体力リードをしているがまだまだ分からないですねこの波動の処理をきちんとできないとどんどんこうやって奥に追い詰められていく裏剣は入らないですね、この距離そろそろまた真空がたまりますよここからですね、ここからどこで出すかあー、近い、れはこれだ、これだ。<笑> 6が再生してるかのごとく何回もこの 2P 側からガイルが何か技わざ出わざわざわざそうとしたところに真空フルヒットさあゲージ回収してやっぱり端っこに追い詰めてるのがホントうまいですね今日何回真空てれるんだこの男は7対2になってますね3番たまってた垂直ダンプあ失っちゃった 翔竜は歩いて投げるこれは長くなのかなちょっと怖いような気もするギリギリ裏剣が入ってまたここから真空内だが飛んでしまった磯山さんもちゃんと上を見ている感じですね体育精度は比較的しっかりしているようなイメージ飛びお見てる根元から勝利当たる また追い詰めた今度は竜巻当たる投げの受け身はないガードまたやっちゃったそれ俺も下ったんですよ<笑>やってましたね先は飛び込みのシンク結構引っかかりますよね引っかかりますね3ラウンド目は毎日中か相打ちが多くなってきた内野手また当てる逃げていく うまいうまいお、うまい当て方が続いて最後は冷静に竜巻を見てサマーで返すとここで久しぶりにバイソンマンさんが取り返して月3から見て73ですねこかからあるのか11戦目10先ですねさっきから10先シリーズやってます10先シリーズです ゲ算が7にバイソンマンさんが3ですねでは、始末屋さんが戻ってきてくれたのでいろいろお願いしますハードを振ってしまう、まあ、ゲージ溜まってしまうさあ、端にいってるんでダイルは何とかしたいが、始、は、末、い、屋さんがこれじ、字幕を入れてくれてるんですかね、消したい、1P がバイソンマンでってますね。ね イェス。衝撃。バイソンマンさんが3で。さあ開幕じゃんけんぽん。逆ですね。バイソンマンさんが3で、ゲスさんが7ですね。おドラゴンダンスめ。さあ、ガエル投げ返す。入りました、ね。龍もゲージがたまにそうですね。すこれで合ってますね。 さあ、ここから間合いを詰め て, って、まあ、入ったので見ている方も分かりやすくなった波動連発っさっきからここで真空をやたら出てる、ね、あるよ今回はナイス、はい、あっ サ, サマーだと思ったんだけどーげられなかったのできちんとダブルサマーが入ると 相内、ちゃんと波動の隙に当てて、また当てて、相内、ファイヤーじゃないからこけない、ダンプ台キックもやたら入りますね、真空溜まる、ここからが緊張感あるところですよ、おお、接近してダイパー、そしてフック、つながらない、ひやひやすることころですね。 真空の隙に大菊川に合う高齢で83失礼しました、ね、74ですねバイソンマンさんが連勝かなさあガエル側が乗っちゃったっすかねこれ実況二人です、ね、マイクが入るさえしなければ全然複数実況でも聞けると思いますが ここでバイクが始末屋さんに戻るとようどもども<笑>えっとこの組み合わせがバイソンマンのがいるとゲッさんの竜、えー、ですねはいもう本職の始末屋さんが解説できる本職じゃないよ<笑>安心して任せられますね本職じゃないよ<笑>さっきからこのあの通常はそこへいるガラスをとしたところに真空を生でフルヒットというのが、まあ、何回もあるあのの真空って あのう X はパナスの普通に強いっていうのもあるんですけど、はいはい、話しどころとしてガードさせればもうそれでいいんですよ、そうですねだからあの有利クレームを取ってこういう状態で、ですね飛ばれないところで打つのがいいんですけど、よねまあ、今のは一応飛べるかな、今のは飛べるはず、8, の4 8対4です。8対4はい 8対4なはず、ね、そうですね 8, ですね、はい、画面上部の勝利カウンターありがとうございますということで、いや い, や い, やいやコメントもありがとうございますでます、あ、あとこの組み合わせ、橋端橋行くとどっちも地獄なんですよ、橋行くとどっちも大変で、でこれあんな感じで屈伸をまあの使われると、あの波動だと思ってバックジャンプでかわそうと思ったところに波動を踏んでしまうと、はい、あまたこれ、これ<笑>まあこれ月君らしいですね、あの橋を維持するっていう。 さっきから端にカエルが追い詰められている場面がやたら多い気がしますが、そ,、ねはい、それはででなんでしょうかね、えー、これはちょっと今、全部が全部見てないんで何とも言えないですけど多分、こう波動とソニックの打ち合いでちょっとうまいことソニックを操作できないでガードをして押されたりとか、そ、ま、そ、あ、それもそうですねそんな感じがが多い気しっかりこの球と上を落とすこのゲスさんの立ち回りが普通にうまいし、あということ。 <笑>これはガードを確定から終了ですないな強いリーチ多分僕のマイクの方がちょっと声大きいんじゃねえかなーリーチ多分ね<笑>これでゲス君リーチ強いなぁ走りに行っちゃう要因としてやっぱあの波動踏んじゃう竜巻当たるとかやっぱその辺でもうここからですねもうこっかからら詐欺飛びから 第イスって一気に走っちゃうんで、第五ス、中足真空で、あ、や、中足波動で、ゲ、ね、ージもたまるしそうだ、そうなんですよね、おさあありますよ、あードラゴンダンス、さ あ, あと一発圏内、しゃがみないパン、有地取れればというところですね、しかし、最後は波動強気ですね、今のは。今のでも待ってたら、っってて終わってたかもしれないです、ね、そうですすねねそう大昇竜だと多分終わってますけど、あそこはもう意地で通していきましたね、最後の一手を。はい さあさあさあ。大足の差し方がないい感じですね。大計。ここであれも終わらないぞと。は, はい。ああ引き捨てたらなかった。さあ危ないな流れ。ああとチュピー。ゼロスリーっぽい。ああしかし最後はチナゲット。今のサマーは何かを狙っていたんなんか狙ってたんですかね。さあファイナルにならないといいけど。あラッキ ー, ー。ラッキーだけど安かった。はいジャンプ大計。 さあこれはあ っ, あっとラッキ ー, ッキーイスイスイス危ないですね今 の, 今のは外部的にはラッキーサマーさあこれはいいですね中継でうまくはい飛び通していなあと最後は上を通さないと い, い、ね、ちゃんとサマーたまってましたねしっかり上が出せるこれでこれで五勝目サンマンが5勝目かな多分5ですねはい五対うん 95、95、はい、ここから5連勝しないといけないというバイソンマンさんにとってはなかなか結構大変です、ねあ、遅かったっ、でもどっちもどっち、うん、でジャンプ台系と、あの見ている竜の手 に, 手に当てるジャンプ台系ですね、あ, あれがやっぱあガイル戦かなり使っていいんで、うんなるほど、真空がガードしました、これも、ね、いい感じですね。お さあ波動踏めないソニックああ飛んじゃった技出さなかったら技当たんなかったのかちょっと怪しいラインですけれどももしかしたら勝利が使ったこと、ね、そうです、ね可能性はありますただ当たってしまったこれでゲス君リーチ竜巻うまいなまたしても端に落ちなかったです差し返しの形で歩き投げ村君蹴り渡るが ダウン取られるさんたりといっても1回して る, るただ竜の真空が見るこっからがさてさあ投げにはいかなかったカードした近くガードが間に合う大丈夫さあもうちょっと俺みたいんだけどこれどうだ<笑>失礼なこと言ってるけど中継ら し, か, しからのうわ歩いてなげる刺し返しの形ですねしゃがみ中継からぶった戻りを歩いて投げるとというわけ